はじごめんね。 傭兵風邪ひいてるのよ今日はこっちでおとなしくしててね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 な<笑>に<笑>をしているのかしら ぬーししてて、ね<笑>ね、きぬびのび うーん退屈 だ, だなあ。<タッ> しあようあおなんか重たいわね。 おっーあら、平おトイレうん。 私はどうだ？大丈夫だよ。平気平気でもなんだか具合悪そうよそ。そんなことないよ。お腹痛いの別に。でもお腹押さえてるじゃない？大丈夫だよ。ほら何でもないでしょ。は背中見せてえ何にもないんでしょ？ わ分かったよほらね何もないでしょじゃあ次はそのままこっちを向いてバンザーイううババンザーイチーいや傭兵<笑><笑>もう今日はチーと遊ぶのは禁止です 遊んでたらいつまで経っても風が治らないでしょう。でもチーだって遊びたがってるし遊んであげなきゃそれならお母さんがチーと遊びますえ<笑>行くわよチーそれつまんないミャ 待っててね。 え Thank、you <笑><笑>えここ、ほかほフかフ。<笑> た, かっ た, のね、たくさん寝てよくなってね。 退屈だなあ 違よ気のせいかしらようへいあ鼻水 え, え大丈夫大丈夫だから<笑>大丈夫じゃないでしょっあんっ何か重たいわね ぐあいはどう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 ほらね、何もないでしょじゃあ、次はそのまま、こっちを向いて、バンザーイうう したしたした。したした 退屈だなあ しああよおなんか重たいわね。 おトイレ やっぱり風引きさんにはおかゆよね。<笑><笑><笑> っさりっさりしなにをしているのかしら しててねえ<笑>、うん<笑><笑><笑>うん、<笑>ちったら。 靴だな